それでは画像の表現のお話をします。ネット上で最も多く使われる情報の形式はテキスト、まあ、文字情報ですけれども、2番目に多いのは画像、イメージですね。画像のしない、まあ、存在しないネットというのはほぼ考えられないと思いますけれども、ではその画像とはどういうふうに中では表現されているということをお話しします。画像を入力する装置の代表は、まあ、デジタルカメラとかスキャナー。 えー、まあ、今は、携帯のカメラでデジカメラの代わりに使ってることが多いですけども、それから画像出力装置の代表は、まあ、ディスプレイとかプリンター。では、デジカメ、まあ、カメラは好きなは、どういう形で画像を取り込み、えー、ディスプレイやプリンターをどうやって復元しているのでしょうか。まず、モノクロの場合から考えたいと思います。えー、画像は平面的な広がりを持って、まあ、空間的に連続しています。で これをデジタル化して取り込むのには、まず平面を縦横のマス目に十分細かくく切ります。ですから、画像は、あまあ、この平面のこの画像はあらですけども、写真でもここを、えー、細かくく切りますね。そうすると、まあ、広くで言うと、この一つ一つの点は明るかったり暗かったりするわけですよ。明るかったり暗かったりです。そこで、 えー、そのマス目の明るさの、えー、値を、まあ、電圧とか電流に変換する素子がありますので、それを使って決まった範囲の数値に変換します。これはアナログデジタル変換、AD 変換と呼ばれます。で、それを集めたものが画像です。ですから、えー、画像は多数にこう縦横に並んだ、まあ、点の集まりであって、それぞれの点ごとに マスマの範囲内の元の画像の明るさをサンプリングして、計測して代表値を取ることがサンプリングですね。そしてから、量子化。量子化はだから、例えば255段階とか、その段階のどれかで当てはめるわけだから、量子化します。で、そのサンプリングして量子化した値、この値のことは、ピクセルの値ということなんだね。 がの要素は画像の要素はピクセルというふうに呼んでいます。えー、これありますけれども、縦横に並んだものを、えー、まあ、えー、数値に直した。サンプリングして、えー、量子化したものが、まあ、ピクセルの値。そこで、例えば真っ白は、えー、まあ、バイト単位だとすると、真っ白は FF とか、真っ黒は00とか、というふうに対応させるわけです。で、えー、これを今度は、出力するときには、 まあ、プリンターであれば、紙の上に、また、ディスプレイであれば、この画像を、まあ、画面の上に光らせるわけですけども、その時に、それぞれの点ごとには明るさがこう、まあ、測定できてますから、それを再現すればいいわけです。ただ、もちろん、えー、十分細かくない場合は、こういうふうにぼんやりした形になりますけども、えー、これは例えば、デジカメとかでも、えー、十分に解像度がない場合は、端っこがぼやかけて見えるというのと同じことです。 ここまではモノクロの場合というふうにお話ししてきましたけれども、カラー画像の場合も、まあ、画像がピクセルの集まりであることは同じですけれども、今度は色の情報を取り込むために、一つのピクセルの値が赤と、えー、緑と青の3つの成分から成り立っている。光の三原色です。この光の三原色に対応するフィルターを通して計測するので、 これは赤成分の強さ、緑成分の強さ、青成分の強さを、えー、まあ、さっきと同じようにして取り込むことができます。ですから、今度は色のば色がある場合はですね、各ピクセルは3つの値の組み、RGB 値で表します。で、そこで広く使われる形式はですね、RGB 値、それぞれにつき8ビット。8ビットですから、0から255までの数字。 この3つ並べたものが1個のピットルのあたり。これは24ビットになりますから、24ビットカラーというふうに呼びます。で、そうするとカラーディスプレイ、まあこれもカラーディスプレイですけども、一つ一つの小さい点でできてるんですけども、その点を RGB に対応して光らせることによって、このカラー画像が表示されているわけです。 プリンターの方は、ま、基礎を配合して、そのインクの配合により、やっぱり RGB 値を再現するように制御されているわけです。